マインクラフトカップ2021全国大会のオープニングイベントが開催されました。大会の趣旨や審査のポイントなど大会に関する情報が紹介されています。オープニングイベントの URL を概要欄に掲載します。